こんにちは。今日はホンダの N 版プラスファンのターボモデルこちらのインプレッションをいたします以前マイナー前の黄色い N 版のインプレッションをさせていただいてたんですけれどもあちらは一般道でのインプレッションでしたので今回はマイナー後になったこちらの新しい N 版 主に商用それから車中泊等で使われるまあ、オールマイティなプラスファンのターボこちらのご紹介をいたします。で私この車久しぶりに乗せていただいたんですけれどもまあ、いろんなレビューまあ、見させていただいてたんですが非常に乗用車に近い走りをする車だなということをすごく感じて乗り心地がめちゃくちゃいいなと。 思いました。で、この車で仕事をされる方も多いんじゃないかなとは思うんですけれど、この車で仕事をしても全然疲れが来ない車なんじゃないかなということをね、すごく僕自身感じました。長距離乗っても疲れることがほとんどないだろうと思うような、私ステップワゴンからこの車に。 パッと乗り換えて今関越道を走ってるんですけれど正直ステッパーゴンとさほど大きな違い、まあ、もちろん細かな質感であるとかステッパーゴンはもちろんファミリーカーでもありますし400万ぐらいする車でもあるので、まあ、そこそこ、まあ、金額の高い車ではありますのでもちろん上質な質感であるとか上質的な。 走り味であるとか、まあ、そういったところはもちろん高いところはあるんですけれどでもステップワゴンから乗り換えたとしてもこの車の走りに違和感を感じるやっぱり商用車だからこれ乗ってたら疲れるなって思うようなそういった乗り味には全然なってないなということですごく乗って感心したということがあります。 私が例えばこの車でま郵便配達とか荷物の配達あとはアマゾンそういった配達業務をやるという意味でおいてはこの N 版を与えられてまあ仕事ができるということなのであればすごく嬉しく思えるだろうなって思うようなそういった車になっているなということをまずすごく感じました。 まあ、正直、N ボックス妹が乗ってるんですけれど N ボックスもまこのぐらいの乗り味 だ, だったんじゃないかなっていう感じだからあまり走りにそんなに細かなディテール気にされないで乗り心地がいいとか悪いとか足が硬いとか柔らかいとか、まあ、その程度の感覚価値観を持たれている、まあ、一般的なユーザーさんにとっては全く。 この車が商用で使われている商用の乗り味の車であるというふうにはあまり感じじなないんじゃないいゃかと思います高速道路に乗っても全然乗り味がしっとりとソフト で, でシートもこれ運転席なんで、まあ、助手席とか後部座席とかはもちろん硬くはなってるんですけれど腰も全然ね痛くならない。 ステップーゴンの方が少しシートが硬いなって僕は思うんですけれどこっちは普通のバブリックのシートなんですけどホールド性もいいですし僕はかなりしっくりきている乗り味に座り味になっていて長距離を走っても腰の疲れとかそういったものも一切ないかなと。 今ホンタセンシングこれ全車標準装備になったということともう一つは色が新色が追加されたということで、まあ、こちらは今ブルーのカラーリングの車になるんですけれど、まあ、商用ベースの車と言いつつもプライベートそれから仕事ということで、まあ、両方使えるオールマイティーな仕様の車になってますでこれで旅行に出かけるっていうのも全然ありだなと僕個人的に思います まあ、もちろんこういったコーナーニングとかになってくると、まあ、もちろん以前紹介したシビックであるとかフィットのモジュール X とかとは全く次元が異なるところではありますしやっぱこうタイヤジョブタイヤ横浜のジョブというタイヤを履いているので、まあ、タイヤも。 小さい12インチのサイズのタイヤを履いていたりとかもしますし足回りもコーナーリングにはなかなか振っていないタイヤではあるのでまあ正直コーナーリングする時は少し怖さというのが一般的な常用の車から乗り換えると少し怖さというかやっぱ商用車なりのテイスティングを持ったコーナーリングっていうものを するので少し怖さみたいなものがあるかもしれないんですけどまっすぐ直進を走るということだけにおいては乗用車と全く変わらない安定性というものをしっかりと持ってます。 で車に対してのホイールベース自体も長くなっているということもあって、まあ、後ろの浮き上がりというのも高速道路を走っていく と, 走っていくと、まあ、リアの浮き上がりっていうものが少しずつこう大きくなっていく浮力によってリアの浮き上がりが大きくなっていってタイヤの接地感というものがまあ変わっていく乏しくなっていく薄くなっていくっていうのがあって車の不安定な要素というものが木彫りになってきて。 安定してる安定してないっていうところが見えてくるんですけれどこの車は全くその辺がない常に安定しているっていうところはホンダの車らしいところかなと思いますでこの車ターボなのですごく走りりも余裕があります普通に今それなりの速度で走ってるんですけどすごく余裕があるし特に踏み込んでいない。 今までの軽自動車って踏み込まないと前に進まない的な感じがありましたけど下のトルクがものすごく太いの で, でなおかつ CVT ということもあってうまくトルク低速中速トルクっていうものをうまく発揮させながら車を前に押し出していくようなそういった力強い走りをしているというところが。 あってすごく車自体がせったかな車ではあるんですけれども走りに余裕のある車になっているこういった高速道路で走っても走りすごく余裕のある走りをしてくれる車なんだなっていうことをすごく感じます踏み込んできますね 音がしないですよねエンジン回転が全然エンジンジの回転が高くなっても音が全く車内に伝わってこない高速道路なんかですとね、まあ、すごく快適で車音性度も非常に高くなっているこれはねすごくいい車だなと思いましたで 結構この車を選ぶ上で盲点になるっていうところがターボと CVT っていうところなんですねでもう一つは燃費、えー、エブリーワゴンであるとかアトレーワゴン、えー、リッターはですね WLTC モードで16キロぐらいしか走んないはずなんですで 4AT でターボなんですけどだいたい16とかしか走らないでこの N 版のいいところは燃費です WLTC モードでリッター19キロ走る車になっているので燃費がまず断トツであるということでもう一つは出力も断トツであると64馬力は変わらないですけどトルクが106ニュートン104ニュートンあるのでトルクも10キロ程度エブリイワゴンだとかアトレワゴンよりも高くなっているということで。 いいいトルクを持っているととうことですそこが非常にいいということドライバーとして見た時にすごくいいところですし燃費というのもこういった車を会社さんで持たれる方もいらっしゃると思うんですけれども通常の他社の車よりもリッター3キロ燃費が違うということはかなり経費という意味においても。 助かかるるポイントにななってくるのではないいと思いますそういった意味からすると価格はアトレーワゴンもエブリィもそんなに変わらないわけなんですけれども、まあ、燃費性能の違いがあるというのはかなり大きなポイントなおかつ購入する上で大きなポイントになってくるのではないかなと私自身今回この車をお借りして感じたところになります。 はい。ってことで、今回は、えー、こちらのホンダの N 版ターボモデル、えー、こちらの車の高速道路のインプレッションを今回お伝えいたしました。今回もこの動画を通じまして、お付き合いのほどどうもありがとうございました。また、興味がございましたら、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いをいたします。失礼をいたします。